会長の皆様、こんにちは。こんにちは。創立19年目、カリウ・サッで す, す。よろしくお願いします。2022、昇竜。朝霞の大地に生を受け、大空を舞うが 彩りの夏の祭りにさっそうと舞うわかり サソ19年 ありがとうございました。ハリウッド走でした。はい、どうもありがとうございます。